でですすいや、るややれこれとんんここしかっはい今日はね年末ということで断捨離をやっていきたいと思うイエイ これがですね僕の部屋なんですけどずっと回ってねはいもうね机の上もね散らかっておりますこれもうなん、なん、こんなんこんなんいつ使うのマジで使わんよも、ね、んそうなんですよ僕の部屋ね結構ね狭いんですよね 狭いのに服がめちゃくちゃあるんですよそれをちょっとね処分していきたいと思いますはーい、はい、でですね今からちょっと断捨離をやっていくんですけど。 いいからなの基準はね近藤麻理恵さんっていう方がいらっしゃるんですけどその人がね言ってたことはときめくかときめかないかときめくかときめかないで物を捨てるか捨てないかの判断基準にするということを言ってましたなので僕も今回そのね方法に従って断捨離をしていきたいと思いますでは断捨離をしていくで揃ろうはいこんな感じですねこんな感じになってます私のクローゼット 僕はね、ずらーっとあってもうパンパンなんですよパンパンで上に行くと、はい、こんな感じで段、えー、ボールにねコスプレグッズだったり、ま、仮面ライダーのなんやかんやが詰め込まれております、はい、でこんな感じでもねたくさんあるんでもうときめくかときめかないかでもうガンガンね捨てていこうと思いますいやね。 シャツこれはときめくねーあこれこれはえジョジョの T シャツこれもなんかデザインがいいよねこれはときめくねーこれかわいいよこれこれは仮面ライダーの T シャツなんやけどこれもねときめくねーこれはゴブ袖でぐらいの T シャツ これはね、ときめくね。いやマジ で, でもうこっからはこれを鬼にして捨てる捨てますもう捨てるもうマジでもうときめきときめきがあーこれはときめかんはこれは汚いしかもスキルカテカテカテカの青シャツこれはときめかんですねもう。 あれやん、汚っあこれもいいかなー、もう夏いかもしれないけど短パン小僧よこれもいいやこれも捨てますガンサリこれもね、気に入ってよく履いてたんですよそうそうそうそう、この感じこの感じあれちょっと待って待って待って待っ て, 待って 入らへん二十嶋なんこれは も, もう切らんかどうだろうかこんな感じよ悪くないね これなにうすい家のキャップやんこれうすいのキャップじゃねこれこれなに夏、夏用の夏用のニットこれど、どんな感じこれ<笑>はい、とりあえずですね断捨離、服部門なんですけど終わりました負け こ, あったねこれもう袋をこれ見てこんな感じでもうパンパンでございますでもね何だろうその時の思い出とかよみがえってきて泣きそうになっちゃったね正直でもいつかは別れが来るだから僕は断捨離した、まあ、上の方はまだいっぱい。 残ってるけど、まあ、これは、着る。着るから捨てません。T シャツとかは結構捨てたよ。ここも。ま、あスッキリして、全体的にだけど、まあ、少しはスッキリしたかなって感じです。この下の方にあったやつも全部片付けました。っていうか捨てた。もう綺麗にジーパンとかもガンガン捨てたから、ここら辺ももうすっきり、スッキリ。スッキリ。 すっきり。靴下もあの、もう伸びてるやつか。全部。捨てます。ズボンも。綺麗に。<笑>しまんね。どうした。こんな感じでーす。はい、動画最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。 ありありありあり、リーベーデルチ。めっちゃ疲れた。